「一番目アリスは勇しく」「剣を片手に不思議の国」「いろんなもの巻き捨てて真っ赤い していた「そんなアリスは森の奥」「罪のように閉じ込められて」「森にできた道がいに彼女のせいを知るずべはなし」「2番目アリスはおとなしく」 歌を歌って不思議の国いろんな音を溢れさせてくるんだ世界を生み出したそんなアリスはバラの花いたれ男に打ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせみんなにメディで枯れてゆく アリスは幼い子綺麗な姿で不思議の国いろんな人を惑わせておかしな国の作り焼けたそんなアリスは国の女王、うい水がゆにとりづなけてくちゅくから谷をきらら国の頂点にグリンする バラの木のしあてをじゃがい。のガがらの書体象は、ハあトのトランプ。四番目アリスは双子の子。好奇心から不思議の国。いろんな旅をくぐり抜けて、つるさきやってきたばかり。 違ったけど二人の夢は覚めないまま不思議の国をさまようか